こんにちは、あわたようです。今日はアクリル絵の具の耐久性についてお話しします。アクリル絵の具は顔料に、顔料は色ですね。定着剤としてアクリル樹脂を混ぜて作った耐久性の良い絵の具と言われています。あの有名なポップアーティストロイ・リキテンスタインも アクリル絵の具を使っていたそうですこれらの作品私も大好きなんですが60年代に描かれたアクリル画がこんなに美しく残っているんですからアクリル絵の具が耐久性のあること間違いなしですね何十年もこうして美しい色を保つアクリル絵の具なんですが100年単位でどうなるかはまだ誰も知りませんなぜならアクリル絵の具の歴史はまだ70年ちょっとだからですアクリル絵の具は1940年代後半にアメリカで 開発されたものだそうです私個人の意見なんですが永遠に形が残るものなんてないと思っていますでも歴史的な美術品は修復されるので私が心配することではありません先日コメントでアクリル絵の具で絵を描く時の劣化対策色の塗り方とかそういうことについてご質問をいただいたんですが私は何も特別なことはしていません 塗り方もそうなんですが私は劣化対策のたためにメディウムを混ぜたりもしていませんなぜならアクリル絵の具自体が耐久性の良い絵の具だからなんですけどなんか画材の説明でこれを使うと定着とか耐久性が良くなるってことが説明に書いてあったりそういう説明聞いたりするとこれを入れないと 定着しなななななないいいいののかなとかかかとと耐久性がっってよよくわらないと心配になっちゃいますよねでもそれはそのメディウムやなんかを混ぜた方がより良くなるっていうことでさっきお話ししたようにアクリル絵の具自体が耐久性のある絵の具なのでよっぽどなことがない限りメディウムとかいろいろ混ぜて特別強くする必要もないんじゃないかと思います。ジェスも含め アクリル絵の具用のののメディウムととか下地材っててていいううは定着剤としアアククリリルル樹脂が使われているそうですアクリル絵の具にも定着剤としてアクリル樹脂が混ぜてありますので定着するものっていうのはアクリル絵の具そのものにすでに含まれているということになりますよねそれで下地材なしで定着するっていうことなんですけど例えばこの T シャツ。 何年も前に描いて何十回も洗ってるんですけどこれアクリル絵の具だけで直接布に描いてあるんですがこの通り色あせずに定着しています。 ただジェッソとかの下地剤を塗る理由っていうのは定着剤がすでに塗ってあるキャンバスじゃなくて布のキャンバスですね、まあ、T シャツもそうなんですけど絵の具で直接布に描くと布が水分をすごい吸収するものですからすごい描きづらいんですでたくさんの絵の具をこうやって塗らなきゃならないことになるのでまあ描きづらいってことですねでもまあ T シャツなんであんまり下地剤とかベトベト塗るとききづらくなるので私はアクリル絵の具だけでなるべく薄くね描くようにして 普通に絵画のキャンバスでしたら。もう 厚塗りにしても平気なのでジェストを塗るとそんな水分吸収しちゃったりすることもなくなりますのでこんな上からアクリル絵の具で絵を描くと描きやすいし水分も吸収しないものですから発色も良くなりますアクリル絵の具だけでも布に描いているうちにちょっと発色いいですよね色がガーッて出るんですけど結構厚塗りするか1回塗った後にもう1回塗ったりすると1回塗ったアクリル絵の具自体が下地材みたいになりますので それでできやすすくなるとということです何が言いたいかっていうとアクリル絵の具だけでもちゃんと定着するということですでも下地材を塗った方が描きやすくなるという話ですでこの作品なんですけど2007年にアクリル絵の具で描いた作品ですここれはうういう 面のキャンバス何も塗ってないやつにジェスを塗ってアクリル絵具だけで描いてなんかメディウムも混ぜてないしなんかコーティングとかニスとかも何にも塗ってなくてこんな感じでもうなんか日当たりがすごいいい部屋で14年間飾っていますけどこんな感じで色鮮やかに残っています。 人によって違ううと思うんで、メディウム混ぜて劣化対策している方もいらっしゃるかもしれないんですけどあの私の場合はそんな感じで絵の具だけで絵描いてって感じですねもしなんか劣化対策するとしたらなんかニスとかでコーティングをするぐらいですかねキャンバスに描いた絵にニスとか塗ることは私はめったにしませんけどすごい昔になんか作品をピカピカにしたくて。 ピカピカに光沢を持たせたいからニスを 2,3 コート塗ってた時があったんですねその頃路上のイベントでブースを出していてでその時に何かの表紙にキャンバスをバンと落っことしちゃったことがあるんですねそれもすごい勢いで何メートルもバーンと吹っ飛んでで道路のコンクリートの上になんかガーンと落ちてで絵が描いてある部分がもうコンクリートにバーンと当たってズルズルズ ル, ルって感じでもう誰が見てももう絵がすり減っちゃうなってぐらいの感じで落っこちたんですよ ででもも、ね、絵には、ね、何には何傷ついてなかったんですでも私もびっくりしたしで周りにいた人も傷一つついてないことにびっくりしてましたけどその時グロスバーニッシュっていうメディウムを表面に光らせるために塗ってたんですけどな思わぬ効果があったというわけですねちょうどその頃アメリカのニューメキシコ州ってところに住んでたんですけど私のアーティストの友人がアクリル絵の具で描いた外看板が 街にあったんですけどその看板はもう屋外で直射日光が直接一日中当たってたんですけどなんか色が全然あせてなくて鮮やかだったんですね念のため毎年 UV カットのコーティングをしているらしいんですけどそれにしてもニューメキシコ日本の何倍も紫外線が強いところなのにそんな直射日光がンガン当たって色あせないってことはアクリル絵の具すごいなって思います。 そんなわけでアクリル絵の具の耐久性がすごいというお話でしたで私が使っているアクリル絵の具はレキテックスとかゴールデンとかっていうブランドのものなんですが、まあ、他のものも使う時があるんですけど私は画材屋さんで売っている絵の具を使っていますで私は100均の絵の具とか使ったことがないんですけどなんか紫外線に弱いっていう話を聞いたことがあります なんか使ってる顔料が違うとかまあ私使ったこともないんで100均の絵の具を批判するつもりもないしまあアクリル絵の具なんてものがそんなお手軽に安くね買って絵が描けるってことは本当に素晴らしいことだと思うんですが私自身はちょっと使ってませんという話です100均の絵の具がどうなるかわからないんですけど、まあ、その紫外線に弱いっていうことについては昔野外のイベントで なんか絵とか販売してた時に筆ペンとかコピックで描いた絵も販売してたんですねその時にすごい一日中日が当たるものですからもうその日のうちに色が合せてきちゃってピンク系の色なんかもう消えちゃってましたねなんかでこれはまずいと思って次のイベントの時に UV カットのコーティングをしてたんですねでそれでも全然効果なくて同じように一日で色が合せちゃったって感じだったので な, なので色合せるっていうのはちょっと困るなっていう話ですね なので私は普通に画材屋さんで売ってる絵の具を使っています絵の具だけはちょっとね私お金かけてますなんか絵の具もいっぱいあって私もうちょっとどれがいいとか言えないんですけどなんかずっと使ってる絵の具はこの辺でこれで描いたこの絵が15年ぐらい色あせないで残ってるということなのでこれらはまあいい絵の具なんじゃないかなと思いますのでアクリル画とか水彩画とか油彩画とかあの重ためになった方はご安心して大丈夫だと思います